暗イの中を歩き続ける僕らは見続けるまに夢を描き続けるため戦い続ける僕らはそっと立ち止まる僕らはフーと振り返る終わらない戦いの中に見失ったものを取り返すためにさあ取りに行こうか君が描いた本物線を確かめるのに一つずつ取り返すために このゴミくずだらけの世界の中に輝く宝石を自ら描き出すために泣き狂えそうで立ちすく いい「幻覚は途絶え」「真実の身が浮き彫りになると時」「日はまだあの Good.